さんこんこにちはサルです、えー、9月の下旬になりましてね気候が本当に良くなりましたね、えー、今日は週末なので、えー、庭キャンプを楽しみたいと思います、はいえー、先日ねあの完成した、ね、皮膚規棒を使って、えー、今日はその使い勝手をね確認していきたいと思ってます庭に置きっぱなしにしていたペンキ缶ストーブなんですが錆びて内側のカトラリーラックが落ちてしまって二次燃焼機構が使えず今日煙がいっぱい出るんですが 逆に皮膚規模のテストをするにはちょうどいいのでこのままやってみますはいこれがね作った皮膚規模になりますね、はい、ただまだちょっとね今ね吹くのは早いですねあの着火したばっかりなので今拭いちゃうと消えちゃいますあの炎はね、えー、空気とね温度の関係が大事で温度が高いのに空気が足りない時だったらね皮膚規模を使うと、えー、よく燃えるということですね今はまだ温度が上がってないので拭いちゃうと消えます そそうそうちょっとねあのビールでも飲んでもう少し温度が上がってから拭くとちょうどいいですねはいいただきますもうね気候がね25度前後最高ですねはいはい、えー、それはねあの猫色さんのね動画見て欲しくなって買ったやつですけども電池がねないのでつきませんつけっぱなしでね寝ちゃったのでねこの間ねお酒ダメですね電池を買いましょう はい、えー、これがね、マホガニーです、うん。まだちょっと早いんじゃないですかね。まだね、温度が上がってないので、吹いちゃうと、余計に温度が下がってね、消えてしまいます。はい、これがナチュラルですね。そろそろいいかな。おいい感じですね。 来やすすいですね。やっぱね、62センチあるんですけど、長いので、今回ね、ちょっとね、離れて座ってるんですけどね、距離があってもね、十分に届く感じになります。庭犬用にですね、100均の大きめの網をたくさん買い置きしてます。まあ、100円なので、もう使い捨てで使えるのが便利ですね。今回作った皮膚器棒は、 えー、握りやすい木製のグリップをつけたことと先端にナットの金具をつけたことでもうね格段に使いやすくなったと思いますこれねあの日水のね、えー、焼き鳥冷凍食品なんですけどこれをねいつもね冷凍庫に買い置きしているので、まあ、焼きたい時にはすぐにね持ってきて加熱すれば食べられるので便利です これだけ長いとですねちょっとこう薪きを、ね、移動したりもねしやすいしこうやってやるとね先端が熱くなっちゃうんですけどあのナットがね頑丈なのではいえ地面とかにねこう押し付けてしまってもね全然ここ先端がね曲がったりしないのでね安心です。はい たこ焼きですね、はい、<笑>冷凍たこ焼きも焼いていただこうと思います気候も良くなるとですね秋は食べ物もおいしいしついついお酒が済みますよね、まあ、皆さんもねちょっと飲みすぎないようにあのお気をつけくださいちょっとこれ飲みすぎですねで今度はね炭にね火をつけようとしてますちょっといろいろ試してるんですけどね 先端が熱くなってて手で持つと火けしますので地面に押し付けてしまいますはいもうねあの炎はねすっかりついてましたね火が吹きやすいですねやっぱりね非常に気に入りました今回はねよかったですちょっと大げさに言えばですねなんかこう貴重な相棒に出会った感じです <音楽>はいということで今回もご視聴いただきありがとうございました<音楽><音楽>